専門用のマイクにいてオーディオに映りますが例文を説明するときは画面があるのでぜひ最後まで見てくださいそれでは始めますルックスって大事この質問にとってもノーを言いたいところなんだけども初対面のときはルックスの印象が7割もありますよね人の名前を思い出すときもえっとあの人 何でしたっけちょっと背が高くて目が大きいあの人なんだけども」とか頭の中でもう本当にイメージを見ながら思い出すようにしますよねなのでルックスのポイントをちゃんと言うのが大事なんですでは性格はこれも個人とマッチングする時に大事なポイントになってくるので例えば「あの人は優しいね」 とか、あの人はちょっと怖いかもしれないとか、まあ、特定の相手を伝えるときはよく使われています。今回のエピソードでは、ルックスや性格を表す単語について学んでいきます。家族の話とか、友人の話をするときに大活躍できるかもしれません。では、第1個目の例文を一緒に見ていきましょう。m ラ r a n d a I think you、really、liked that guy last night you really guy 昨日の人気に入ったでしょ ?Vivi The one with bushy eyebrows? 眉が濃い人のこと ?Miranda Yes, him. そうだよ Vivi He has amazing eyes. 綺麗な目をしてるね、確かに MirandaWhat do you think his personality is like? ね、どんな性格だと思う He、looks gentle and kind 親切に見えるけどねリビビットする前に皆さんにこのシチュエーションを想像してほしいですちょっと女の子のゴシップに聞こえるこの会話は誰かと出会ってからのものなんですねマランダとビビは仲のいい友達でしょっちゅう顔を合わせる感じなんですね なのでこのシチュエーションを次の日のランチを食べる時にしましょう場所は、うん、サーダとかもう濃厚なスープが出す店にしましょういかがですかワクワクしている女の子の2人が見えてきましたか実は同じ文章の構造で男同士の会話にもこの例文は使えます You like that girl yesterday, right? 昨日の女の子、気に入ったでしょう ?The girl with the blonde hair? 金髪の子 ?Yes, you were watching her the whole time. そうだよ、ずっと見ていたでしょうとか、そういう風に続けていきます。では、日本語なしでリピートしましょう。Miranda I think you really liked that guy last night. Vivi, the one with b u s h eyebrows?Miranda, yes, him.Vivi, he has amazing eyes.Miranda, what do you think his personality is like?Vivi, he looks gentle and kind. この例文のポイントは、1 bushy eyebrows.bushy は bush という名詞から作られた形容詞で bush はやぶの意味なんですね。bushy になるとやぶの多いとなります。まあこれはとてもビジュアル的な形容詞なんですけどもやぶの多い眉っていうのはもう眉が濃いっていうことなんですね。もちろん、まあ、直接に thick eyebrow という 言い方もありますが、両方とも使います。n o h e looks gentle and kind このセンテンスのニュアンスは、彼は優しそうに見えるところなんです。He looks っていうのは、何のように見えるということを示しています。まあ、本当にそうかどうかはわからないが、 何々が、何々のように見えるという推測の意思を示していますね。確定した場合は、he is gentle and kind を is に、えー、切り替えます。では、普段英語圏でよく使われている looks と性格の表現をまとめていきたいと思っています。ビデオに映している画面をよく見てください。 まずは looks, appearance, まあ顔から入ります。The woman has gorgeous lips. とても綺麗な唇をしている女性なんですね。She has long straight hair. 髪の毛がこうストレートで長いんです。He has a buzz cut. 丸刈り。 彼は丸刈りで、もう坊主頭なんですね。The man is going bald。この男ははけています。もうはけつつあるっていう感じなんですけども、まあ、そのプロセスの中なんですね。そして、今度は personality 性格を見ていきましょう。She's very easygoing. easygoing っていうのはまあ本当にまあ初級の英会話によく出てきますが接しやすい意味なんですね。you have lots of optimism これはちょっとこう難しいけれども optimism っていうのはまあ楽天派なんだけどもポジティブなものをいっぱい持っているっていう感じなんですね。しかもここの optimism は名詞です。 I found her to be arrogant. 彼女はちょっと傲慢のように思う。I found her to be っていうのは、あの、もともと彼女はどんな人なのかって分からずに、こう、接していく上にちょっと思ったっていう感覚なんです。I found her to be intelligent. まあ、接していくうちに彼女はすごく賢いだということが分かりました。という感じなんですね。He is mean. and inconsiderate. mean は、ここは形容詞として使われています。なので、ケチな人なんですね。この場合だと。あとは inconsiderate っていうのは、思いやりがないことなんです。これも形容詞なんです。looks と性格を言うときに、一番大事なのは、名詞と形容詞の使い分けなんですね。ほとんどの場合は、someone is adjective, 形容詞がつくように使われていますが is は微動詞なので過去形などを示す場合があります。ご注意ください。また、微動詞の代わりに have という所有物を示す動詞を使う場合もあるので somebody has something はもう名詞がついてくるんだけれどもそういうふうに have を使います。 その使い分けもご注意ください。楽しんでいただけましたでしょうか l k s と性格を言うときに使う単語などをいくつか覚えましたかそれでは、Vivi のアナウンサーごっこはこれにで一旦終わらせていただきます。聞き流しシリーズは皆さんのイマジネーションを大切にしているので、目を閉じれば音と音楽を通して映像が思い浮かべるように 感情を入れて作っています一つお願いがあります youtube の新人にとって皆さんのいいねとかシェアとかまたはコメントは本当に幸せにしてくれる魔法なんですぜひその魔法をかけてくださいそれでは来週の内容を予告します来週はオンラインショッピングについて勉強していきます 皆さん、一週間後にまたお会いしましょう。Thank you for listening to today's episode. I'll see you next time. Ciao!